ヤマヤマヤマケン TV It's short time. どんですはい今日はですね麦巻きをしていきたいと思いまーすじゃあ麦を巻くマシンを紹介しますねクボタの KL58Z でこれなんですけど一応リアがクロですね補状がやばくて沈みやすいところでも使える マシンです麦巻き機がこんな感じですで6畳巻きにしてますねグリーンシーダー RXG こっち側に、まあ、種入れてこっち側にあの肥料入れて巻いていくんですけどでもすでにもうほじに肥料はあのー散布したんですね、最初にだからもう肥料はもう今回はちょっと入れなくて。 肥料を入れるところに種を入れてますこっちの肥料を入れるところの方がでかいんでねあまり種を入れる回数も減るんで、まあ、作業的にはこっちの方が楽かなと思いますでねロータリーも買ったんですよ新品なんですけどちょっと汚れちゃってるけど これ、ちょっといくらかちょっと忘れちゃったんですけどえっとね型番型番っつうんかがえー、っと RM20S で す, です麦はですね大麦の方を巻いていきたいと思います 行くぞ